皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月16日、特訓スタンプ稼ぎがようやく終わりました。今回は、ガーディアンのレベル上げと特訓をゼロからやる必要があったので、割と時間がかかりました。これでしばらくは、特訓のことで頭を使う必要がなくなります。大勢ありがとうございました。 特訓が終わると何がいいかと言いますと、例えばこれです。今までは、週替わり討伐は、機械的に特訓スタンプが一番多くもらえるものを選んでいました。でも、特訓が終わったので、100匹討伐を見据えたものを選ぶことができます。例えばこれとかですね。まだ1000匹倒し終わっていないものを、重点的に狙うことができます。それだけです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。